取れてるしゃ今日も一日頑張れないぞ<笑> 「今日も50円のスーパービッグチョコ食べるの」「キラキラ金玉金曜日」「何それ楽しいフライデー」「理解しました」「皆さん準備はいいですか街に出るのは自由ですが」「まだちょっと心配です」「私星見理科です」 私の出身パパの金玉。キラキラ金玉金曜日。私の特別なワンデイ。 思い思われ振り振られゆらゆら揺れる恋心あの子に LINE どうせダメなら当たって砕けろこの恋キラキラ金玉金曜日ミラーボール私を照らしてほしいな チャリンコ飛ばして愛いに行くそんな夢見たなく好きソーシャルディスタンスも抑えきれないキラキラ金玉金曜日私の出身パパの金玉キラキ ラ, キラ 金, 玉金玉金曜日私の特別なワンデー Yeah,「yeah, hey. チョコ大好き今日も50円のスーパー」「ビック チ, チョコ食べる?」